あの皆さんのお手元に桜を見る会のと書いた資料をつけさせていただきました、今回はあの桜を見る会、総理主催の桜を見る会の予算が三倍に膨らんでいるという、まあ、そういう指摘がありますので、その点について取り上げさせていただきます。あの内閣府からいただいた資料をもとに、うちの事務所でまとめさせていただきました。 二十六年から三十一年まではあ、まあ、資料が残っている、五年保存ということで残っているんですが、それ以前はないということでありました、えー、しかし報道のニュース、過去のニュースなどを調べてみたら、二十五年度の参加者数は参加者数は万一万二千人だったというのがあ出てきましたので、ここは一万二千と仮置きでさせていただいております。それとお一番最後のページにーこちらはあ 行政改革実行本部が出している資料なんですが、随意契約を行ったものの公表資料という中に、平成25年度の桜を見る会における飲食物の提供業務というのが載っておりまして、これが972万2200円ということなので、それも25年度のところで記載をさせていただいているのが、この資料であります。これを見ていただくとお分かりのとおりの 予算の額として計上しているのは、一千七百六十六万六千円で、二十六年からずーっと変わってないんですよ。ところが、実際に支出した額っていうのは、二十六年が、まあ、この時点からです、ね、予算額よりも多いんですよ、三千万なんですよ、約三千万、それで十年度は五千二百万を超えているというように、一点五倍ぐらいに金額がなっていて、予算額からすると三倍になっている。このねあの 予算の計上の仕方というのは、明らかにおかしいと思うんですよね。で、前年度、この予算の範囲で足りないんだったら、あ次の年は、あその実際に使った金額に応じた予算計上をするべきだと思うんですよね。で、まあ、そもそも予算の範囲で、えー、事業は行うべきだと思います。これができないんだったら、やはりきちんと、お実際に合う予算額を、 出す必要があると思いますが、あこれ、不適切だと思いませんか、それでこれ、改善できませんか内閣府、井野大臣官房長。お答えいたします、えー、桜を見る会につきましては、準備、設営に必要最低限となる経費を前提に、予算を計上しているところでございます。 他方、実際の開催にあたりましては、その時々の情勢を踏まえ、必要な支出を行っており、結果的に予算額を上回る経費がかかっているところでございます。来年度以降につきましては、これまでの予算計上の考え方、および実際の支出状況などを踏まえつつ、対応してまいりたいと考えております。藤昭弘君なんかかか結果とししてて多くかかったような言い方してるんですがそれは 嘘でしなんでかと言ったら、あこう会場設営業務、飲食物提供業務というように、二つの業務を、これを企業に受注させてるわけですよね、入札をして、もうこの時点で金額がオーバーしてるわけですよ、つまり最初から、結果として増えてるんじゃなくて、最初からこの予算よりも多く支出することを決めてやってるわけですよ。 これはやっぱり不適切すぎると指摘をさせていただきます。その上で、えー、このね、会場等設営業務、見ていただきたいんですが、あまあ、あの飲食物提供業務そうなんですが、ずっと同じ会社が取り続けてるんですね、ずっと同じ会社なんですよ。でまあ、それぞれいきますけど、まず会場等設営業務なんですが、26年はあ744万六千六百円でした。 それが平成三十年になると、一千六百万、三十一年一千八百万と、もう倍以上になるんですよね。で、えー、設営ですからあ、まああ、人数が、参加者の数が増えれば、それなりに対応も、お対応する人も増えるから、あまあ、多少増えることはありえるのかもしれませんけれども、それにしても、 人数の増え方に比べて、金額の増え方が大きいで、1人当たりの金額というものを割り出してみました、そしたら26年は1人当たり5 4十円だったのが、31年は997円と、まあ、倍になっているわけですよね、つまり1人当たりの経費も上がっていると、こうやってうなぎ登りになっているんですよ、でまたね、非常に私、不可解だなと思ったのは、これ、一般競争入札なんですが、えー、実は。 入札がきちんと行われて十六年だけで、えー、次のページに、えー、入札の情報を載せておりますが、二十六年は確かに三社あ、これ、応募してて、えーで、村山が落としてるんですね、でそれ以降は一社応札なんですよね、ずっと一社なんです。で、私はね、何がね、一番不可解かというと、同じ業務を行うわけです桜を見る会と。それで昨日確認をしたら参加者数は 入札を行う時点では、前年より増えるのかどうかわからないということなんですね、つまり前年と同じことをやるのに、この、ね、村山という企業は、前年よりも高い金額でこれ入札してるんですよ。で、確認ですけどね、一般競争入札ですから、予定価格があって、予定価格をオーバーしたら、これ落札できない。 で す, よ、ね、すみません、内閣府、大臣官房長<笑>ご指摘のとおりだと思っております厚明、はい、昭君、まあ、ここ、皆さん考えてもらいたいんですよ、前年やったのと同じことをやる、で入札で一番安い金額が落とされる、で入札する時点では競争相手がいるかどうかわからない。 その段階で前年よりも高い金額を毎年入れてるんですよ。不自然だと思いません入札の金額が前年よりも高いというね、そういう自信がなければ、こう高い札入れられませんよ。二十六年は入札をしたから、もしかしたら予定額よりもかなり安く取ったかもしれません。えしかしですね、こう見てください、二十七年が一千万だったのに十八年一千四百万。万円四百万も 前年と同じことをやるのに、高い金額を入れる、結構な勇気ですよね、これ、どう考えてもお、この予定価格知ってたんじゃないかと疑わざるをえないような、まあ、そういう状況です、ただそれは分かりませんで、使用書を見て、それで、まああ、使用書の中身がね、違うのかもしれないです。 新たなね、何か対応しなきゃいけないものが増えているのかもしれませんけれども、それにしても、一人当たりの単価とかを考えても、これは尋常じゃないなというふうに思うんですが、これ、不自然だと思いませんか。内閣府、伊野大臣官房長。お答え申し上げます。 同一業者が続いているとのご指摘でございますけれども、一般競争入札への参加はそれぞれの企業の判断によるものでございまして、当該業務につきましては、公正な一般競争入札を経て、結果的に同一業者が落札しているというものでございます厚岸晃君。あの私が問題にしているのは、同じ業者がずっと落札していることを問題にしてるんじゃなくて、同じことをやっているのに、次の年に、 高い金額を入札していると、なぜね、高い金額入れれるのかということは問題じゃないの、あのあの不自然じゃないのかと言ってるんですねで、落札率を聞けというお話がありましたが、昨日落札率をおじゃあ出してくれと言ったら、そうすると予定価格がわかるから公表できませんというね、そういうお答えだったんですが、これやっぱり不自然なんで、えー、落札率、予定価格がいくらだったのか、 すあべあてね、もう済んだことですから、明らかにしてください、いかがですか。内閣府井の大臣官房長<笑>、えー、終了した事業のお落札率、予定価格につきましても、お同種の契約の予定価格の類推が容易となりますので、非公表とさせていただいております厚隆晃君。いやそれだとね えー、これをなんか不可解なことがわからないから、これはね、えー、公表すべきだと思いますよ。じゃないと、じゃあなんで毎年ね、同じことをやるのに、高い金額を入れれるのか、その根拠を教えてください。使用書が明らかに変わっているようなところあるんですか、どこでこのね、えー、予定価格が変わるのか。じゃあ予定価格の この決定は誰が行って、えー、積算はどなたがやっているのか、どういう根拠があるのかということを、まず教えてください。内閣府井の大臣官房長 予定価格の積算方法ですとか、その決定過程のご質問でございますけれども、予定価格はその内容を公表することにより、予定する価格が累積され、公正な競争が阻害される恐れがございますので、積算方法を含め、非公表とさせていただいております厚岸晃君。皆皆ささんここれれは納納得得ででききまますすす与党の皆さんもがに あの与党の皆さんだって、こんな同じことを毎年やっているのに、どんどんどんどんね、予定価格が上がっていて、その予定価格に合うようにね、同じ業者が金額を上げて入札し続けてる、これ、不自然だと思わないでえ入れれるのかと、本当不思議ですよ、皆さん、多分不自然だと思っていると思います、ぜひですね、これ、予定価格、公表を済んだところでいいですからね、公表をすることを。 お願いをいたします。答弁はもういいです。では、次、飲食物提供業務の方に入ります。ここもずっと同じ会社がやっているんです。ただ、こちらは一般競争入札ではなくて、企画競争型の企画提案型の、そういう入札になっております。で、二十七年と二十九年だけ別の会社が、まあ、これ参加をしていますが、この JC コム社というところが、ずっと落札し続けているという構造なんですね。 でえー、先ほどお示した25年の数字ですと、972万2万二千円なので、一人当たりの単価810円なんですよ、ところが31年になると、おこれ2000万2200万近くになっていて、この参加者数で割ると1千、えー、1二0 4円になるんですね。で皆さん、あのー、与党の先生方も パーティーやられると思うんで、えーまあ、ご理解していただけると思うんですが、立食ですよね、立食パーティーでしたらあ、参加者数が増えれば増えるほどお、1人当たりの単価下がりますよね、これ当たり前ですよね、ところが、参加者が、まあ、1.5 倍まではいかないけれども、それぐらい増えているにもかかわらず、25年から31年までの間に、 一人当ての単価倍になってるやっぱりこれ、不自然だと思うんですよ、不自然だと思いません不自然だと思いません内閣府、井野大臣官房長。お答えいたします、えー、毎, の毎年の桜を見るルカの開催にあたりましては、えー、前年の実施状況などを踏まえつつ、 毎年見直しを行っておりまして、そのときどきの必要な経費を計上しているところでございます。飲食物提供業務につきましても、前年の状況などを踏まえながら、その年々の必要なものを提供するということで、やっているところでございます。君必要な経費を計上していると今 言いましたけれども、誰が計上してるんですか、内閣府、野大臣官われわれ内閣府の方で、必要なあものをおーおー検討いたしまして、それであのーおー契約する業者 と, との間で決めているところで厚しか昭君。 あの企画競争入札ですが、これは企業の側が、あこのどういうものを提供するかとか、内容と合わせて、金額も提案をされているんじゃないんでしょうか内閣委野大臣官房長。ご指摘のとおりでございます敦賀晃君。皆さん今聞きま 毎年金額が増えているのは、この受注している企業が提案をして、毎年金額が増えているんです、その結果、二十五年は九百万だったものが、三十一年には二千百万になっているんですよ。これはさすがに、ちょっとやりすぎだと思いません か, <咳>思いませんかいこれ、同じ予算なんですよ。予算はずっと千七百六十六万六千円なんですよ。 これなのに予算変わってないのに九百七十万だったのが二千百万になるこれ不適切だと思いませんか内閣府井野大臣官房長お答えいたしますあのその時々の状況を踏まえまして質を行っているところでございます今後につきましても予算の えー、効率的な執行に向けて努力はさせていただきたいと思っております松下明弘君、どこが効率的なんですか、じゃあ、その時々の状況と言いましたけど、25年の状況と31年の状況で何が違うのか答えてください内閣府、伊野大臣官房長。 人数等が異なっているということがあると思います昭君じゃあ、25年、1万2000人で参加者が、31年は1万8200人になっているということですが、倍まで増えてないですよね。となると、サーブする人も倍にはならないですよね。 1.5 倍にはならなならいいんじゃないか倍にもならないんじゃないかと思いますが、金額倍になってますよね、一人のあたりの賃金も変わっているのかもしれませんけれども、それがじゃあ、どの程度、一人当たりの働く人の賃金が変わっているのか、そして人数がどれぐらい増えたのかということはきちんと把握をしているんでしょうか、それでそれが妥当だという判断を誰がしているんでしょうか。内閣府委の大臣官房長 えー、あの今、ご指摘いただきましたようなあ、えーえー、分析につきましては、あ必ずしも十分、うん、できているわけではないかもしれませんけれども、えー、前年の状況などを踏まえながらあ、えー、必要な経費を計上しているということでございます淳君、まあ、十分に分析できてないと、て多分ね、全く分析なんかできてないんですよ、これ、きちんとね、あの中身精査した方がいいですよ、というか、精査してくださいよ。 まあ、少なからずこれ、国民の税金でやってるわけで、えー、すからね、えー、こんなあのお5年間で、えー、倍にもね、膨れ上がるようなあ予算があ増大してるというのは、やっぱり尋常じゃないと思います、ほかの予算ではあります、こんなあ倍になるような、これはね、しかもですね、これ、さっき言ったように、企画提案型で。 ずっとこの一社しか企画、あの提案してない状況が続いているわけですよ、それでどんどんクリアあの金額上がっている、これはやっぱりね、えー、不自然すぎます、ぜひここはきちんと精査をしていただきたいと思います。そ、えー、そもも競争原理が働かなな い, い, いような状況で 同じ一社にこの受注させ続けるというやり方で、本当にいいんでしょうか、内閣府、伊野大臣官房長。お答えいたします、一般競争入札、あるいは企画競争という制度を利用しておりますので、 そこのところは適切にやらせていただいているものと考えておりま厚<笑>葛飾き君、この飲食物提供業務を、この企画競争でやるのをやめたらどうですか、このやり方だと、この業者の言いなりというかね、業者が。 出してきた金額をそのまま追認するようになって、えこれ、何社かあればね、えー、いいんですが、一社でこのやり方というのは、やっぱりこの予算の執行ということを考えると、ちょっと問題があるんじゃないかと思うんですね、やっぱり上限金額、どれぐらいかというのは、やっぱりきちんと。 決めていかないと、どんどんどんどんこうやってね、えー、上がっていってしまうということになると思うんですが、この入札の仕方を改めるということは、検討できないでしょうか内閣府、井野大臣官房長、えー。飲食物提供業務があ企画競争になっているということでございますけれども、えー、この飲食物の調達に当たりましては、 招待者へ提供する飲食物につきまして、例年と同等の品質が確保されたものを提供する必要があるといったような事情もございます。いずれにいたしましても、ご指摘につきましては、ご参考にさせていただきたいと考えております津家昭明君あの、皆さん、例年と同等の品質っていうね、あのそういう。 お答えが来たんですがこの20、平成25年、26年から31年までのこの5年間の間に、えー、こんなにね、1.5 倍もお金額が上がるくらい、物価が上昇していることはないですよね、えー、つまり、えー、同等以上のことをしているか、あ量を増やしているのか。 まあ、どちらかなんだと思いますで、先ほども言いましたけれども、入札の段階では人数が増えるかどうかも分からないで入札している、で一応あの、この要光では1万人程度ということになっているわけですよね、それが同行者もいたりするから、増えて、こ、えーまあ、今年は1万8200人にもなっているということでありました。 そう考えると、同等以上になっているんじゃないか、もしくは、量を増やしているんじゃないかと思いますが、そこはきちんと確認をした上えで、この金額で認めてお認めになっているんでしょうか内閣府、井野大臣官房長。お答えいたします。 量でございますけれども、あの、毎年あの前年の状況を踏まえながら、前年の状況に応じて、必要な対応を次の 年には行っていく必要がございますので、例えば、前年に飲食物が少し不足組だったというようなことがあれば、少し今年は増やそうかといったようなこともございます、<笑>えーまああのー、量とその価格につきまして、厳密な分析は十分にできておりませんけれども、適切に今後、検討してまいりたいと考えております。厚君、まあ前年 あの食事が少ないからあ増やすというね、今お話がありましたが、それだったら予算額をきちんと増やして計上すべきじゃないですか、ねえ、前年よりも増えるということがね、もう分かっているというような答弁ですよね、足りないんだから、だったら、毎年1766万6000円でね、ずっと揃えてきて。 この形状の仕方が明らかに誤っていたということになりませんか、このやり方、誤っていたと、お認めになっていただけませんか。内, 内閣府、伊野大臣官房長。最初にもお答え申し上げましたけれども、桜を見る会につきましては、 準備設営に必要最低限となる経費を前提に予算を計上してきたところでございます。えー、来年度以降につきましては、これまでの予算計上の考え方、および実際の支出状況などを踏まえつつ、対応してまいりたいと考えておりま厚しかき君、ちょっともう一回ねあの、ちゃんと答弁してもらいたいんですが、今までのね、実績から見ても、予算額よりもはるかに多くの支出をしているんですよ。 必要な経費をね、計上していますっていうことではないでしょう、明らかに。必要なものも載せずに、予算額を少なく見積もっているというか、少なく見せかけるように、毎年同じ金額を出して、実際には分からないようにどんどん増やしていたということじゃないですか、これはやっぱり是正しないといけないと思いますが、今までのやり方、間違っていたということを、ここできちんと認めた上で、来年度からは前年度の、 この実績に応じた予算を計上するということ、を約束してください。内閣府野大臣官房長 来年度以降でございますけれども、あの予算額の計上につきましては、財政当局とも相談していく必要がありますので、えーあの、しっかりとそこのところは先ほど申し上げましたように、これまでの予算計上の考え方および実際の支出状況などを踏まえつつ、対応してまいりたいと考えております厚岸晃君、財政当局と何を相談するんですか。 内閣府井野大臣官房長、えーあの。もちろん予算計上に当たりまして、実 際, の実際にかかる経費をできるだけ効率的に、えー、行うことも必要でございますので、えー、それも含めまして、えー、必要な相談をさせていただくということでございます。君 ちょっともう時間が来ましたので、最後にもう一回改めて聞きますが、今までの予算計上の仕方は間違いだった、認めてもらえませんか。内閣府、井野大臣官房長。 繰り返しになりますけれども、桜を見る会につきましては、準備、設営に必要となる経費を最 低, 限最低限必要となる経費を前提に予算を計上しているところでございます。来年度につきましては、これまでの予算計上の考え方、および実際の支出状況などを踏まえつつ対応してまいりたいと考えております。 じゃあこれれで終わりますけれどもじゃあ最後に一つ、委員長にお願いなんですが、先ほどあの、この、えー、設営業務の会場等設営業務の入札の金額が非常に不可解だということを指摘をしました、この入札の情報について、えー、きちんとお、えー、まずう、積算根拠、です予定価格の積算根拠も含めて資料を提出するように求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 御、は、国、い、理事会で協議をさせていただきますではよろしくお願いします、はい、質問終わります